こんにちはたくさん国会の前に集まって総係候補安倍内閣退陣を求めるこの集会に社民党を代表して参議院議員福島美の心から連帯のご挨拶を差し上げますまず冒頭沖縄の山城宏司さん保釈されて本当に良かったです 5本当に良かったです、5ヶ月間後の拘束700万円の保釈保証金、怒りに震えますが、でも山城博司さん、保釈になって本当に良かったです、みんなの声がやっぱり届いた、そう思っています、でも皆さん、この不当な長期拘束と不当な弾圧を私たちは許さない。 その声を大きく上げていこうではありませんか私福島みず野党4党で先週3月16日籠池さんのお宅を訪問し話を聞きましたそして籠池さん自宅の前のたくさんのメディアの前で「私は国会で話をします」と言いました 自民党公明党は籠池さんの国会での招致参考人質疑も全面的に拒否をし続けてきました民間人だからと言ってきましたけれども本人が私が国会で話をしますと言ったので承認喚問今週木曜日3月23日衆議院参議院での承認喚問が決まりました さんにしっかり話してもらおうではありませんかそして福島みずほは言いたい加古池さんだけトカゲのしっぽりきりをするのがやめるべきだみんな寄ってたかって寄ってたかって寄ってたかって安倍夫妻もそして財務局近畿財務局そして東京の財務省もそして航空、えー、国土交通省も。 よってたかってこの小学校の設立に全面的に応援して協力をしてきたのではないでしょうか迫田財務局長前財務局長こそそして他の人々こそ承認関問すべきだと思いますがどうでしょうか籠池さんは100万円の寄付を 安倍昭恵さん通じて安倍総理からもらもっったと言っています安倍総理は全面的に否定をしていますだとしたらこの間の全ての関与安倍総理安倍昭恵さんはしっかり説明をすべきではないでしょうかこの事件はアッキード事件と呼ばれてきましたしかし私福島みずほ心臓事件だと思います 2015年9月3日迫田財務局長、理財局長とそして財務省の官房長と安倍総理43分間話をしています何を話していたんでしょうか4日近畿財務局と現地で話があります安倍総理4日は大阪のテレビに出て大阪に行っています 9月5日は安倍昭恵さんがこの塚本幼稚園で講演し、そして名誉校長になっています。安倍総理こそ安倍倍 学園塚本幼稚園隣は豊中市14億で土地をほぼ同じぐらいゴミ付きで買いましたどうしてこの森友学園は実質的には200万円での売却です1億3200万円ゴミ代の費用としてゴミ第一のゴミとして有益費を国は払っていますその直後の売却代金1億3400万円 国がすでに1億3200万円払っていますので200万円払ってこの土地を手にしたと言えるわけです皆さん9億近くの土地がなぜただ当然になったんでしょうかこのことこそ明らかにすべきだそう思います 皆さん私は今治で加計学園が作ろうとしている獣医学部の問題について国会で予算委員会で質問をしました総理に対してあなたは加計孝太郎さんが今治市で獣医学部を作りたいと思っていることを知っていましたかと聞いた途端に安倍総理の逆上ぶりに本当に驚きました国会は 行為を審査し、し、しチェックし検証する場所でではないでしょうか。総理が居直って同括喝するなど国会を理解していない民主主義を理解していないと思いますがどうでしょうか同括喝する総理大臣はいりません自分の批判は嫌で聞きたくない 内閣こそごめんです皆さん私は塚本幼稚園でのあの教育直後の暗唱やそして安倍首相頑張れ安倍首相頑張れ安保法制が通過してよかったですという小さな子どもたちの先生に戦慄を覚えました。安安倍倍内閣がが総理が作りたい未来は このよううなな世界ではないではいしょうか自分たちへの批判は封殺する社会です教育直後は戦前明治天皇が親民に暮らすという形の形式を解きました国民主権ではありませんそして最後天皇のために国のために命を投げ出せこの たくさんの子どもたちたくさんの若者たちを戦場に駆り出していきました私の父もまさにそうです皆さんやっぱり教育で教育着後が本当に教え込まれたことが戦争を起こす大きな力になったと思いますだからこそ1948年衆議院と参議院で執行あるいは無効の決議が取られます 私が言いたいのは、そして教育直後と自民党日本国憲法改正草案がつながっているということです。天皇をいただく国という全文、そして個人の尊重をなくします、個人の尊重なんて嫌だ、人間の尊重に切り替えてしまいます、個人の個性なんて踏み潰したいんです。 そして国民は常に公益及び公の秩序に従わなければならない基本的人権は常に公益及び公の秩序によって制限できる憲法24条を解約して家族は社会の最小かつ基礎的な単位である家族は互いに助け合わなければならない美しく聞こえるけれども実は教育直後の災害ではないでしょうか。 個人ではなくて家族が最小単位ピラミッドの構成の中で国民の声を潰していくこのことだと思います教育情報について稲田大臣に聞くとこの核は正しい取り戻さなければならないという答弁でした皆さん自民党の席からも教育長庫は正しいというやじが飛びました皆さんこんな議員たちをそしてこの議員たちが支えるあない の一刻も早い退陣を実現していこうではありませんかお隣の韓国ではお友達への便宜供与でパク大統領は疲弊になりました政治を私物化するそんな政治を私たち日本国民も許さない そその立場で頑張ってて、きまししょうそして。共謀祭が今週絶対に閣議決定されないように一緒に頑張っていきましょうテロ対策などではありません安倍内閣の一刻も早い退陣を私たち支者がやっていくそのことを実現していきましょう野党共闘し社民党も頑張っていきます頑張ります、えー